野党に政権を任せるなんて無理ですね。どうも、政治いろいろの学部です。菅首相が自由で開かれたインド太平洋構想に関する対面会合のためアメリカに出発しましたが、立憲民主党の枝野代表は早速イチャモンをつけたみたいですね。 FNN プライムオンラインの記事を引用します。対人を表明している菅首相は、最後の外国訪問としてアメリカに向けて出発した。菅首相、日本、アメリカ、オーストラリア、インド4カ国の間で、自由で開かれたインド太平洋、その具体化の道を探っていく。菅首相は24日にワシントンで、 日本、アメリカとオーストラリア、インドの4カ国首脳による初めての対面の会合に出席する。会合では中国に対抗するため、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた連携を確認する見通し。立憲民主党、枝野代表。辞めるのが決まっているから、公認の人に迷惑をかけず、なおかつ、 税金を使っていくだけの意味のある成果を出していただけるんだろうなと。立憲民主党の江戸の代表は、菅首相の訪米に厳しい見方を示した。とのことで、退任が決まっていようがいまいが、任期満了までは菅氏は総理大臣なわけです。ここで退任が決まっているからと、総理大臣の仕事をないがしろにすること自体が政治空白を作ることになるのではないでしょうか。 税金を使っていくだけの意味のある成果と、江戸の代表は言っていますが、訪米は税金の無駄であると言いたいのかもしれませんが、江戸の代表は自由で開かれたインド太平洋構想の戦略的価値というものを理解しているのでしょうか以前の動画でもお伝えしていますが、自由で開かれたインド太平洋構想は、2016年に安倍前首相が提唱したもので、 対中国一大包囲網の一つになっています。菅首相は日本の総理大臣ですので、退任が決まっていようが決まっていまいが、クワッド構想の日本、アメリカ、オーストラリア、インドの首脳が対面で会談し、構想実現に向けた連携を確認することにどれほど意味があることか、江戸の代表には全く理解できていないようですね。 まあ、立憲民主党は、野党第一党とはいえ、政党支持率数パーセントの、放末政党であり、やることといえば、政府与党の批判や揚げ足取りのみ。また、今現在、自民党総裁選が行われ、連日メディアで取り上げられており、野党の存在感が薄くなっていることを危惧したのか、枝野代表は、議員の仕事は国会にある。午前9時から午後5時まで。 本来の仕事をして、5時以降に行ってもらいたいって言っているんですよね。で、自分たちはというと、2020年9月7日に、合流新党代表選、候補者記者会見を午後1時から行っているんですよね。蓮舫氏もそうですが、江戸の代表もなかなかの特大ブーメランを飛ばしているなと思っちゃいますね。また、立憲民主党はこの1年の成果として、 菅義偉内閣の新型コロナウイルス対策などの問題を浮き彫りにし、対人に追い込むことができ、一定の役割を果たせたと枝野代表は答えているんですよね。はっきり言いまして、枝野代表は全く現実が見えていないとしか言いようがないと思います。確かに、ワクチン接種の開始時期は他の先進国と比べて出遅れ感はありました。菅首相はこの出遅れを挽回するために、 一日100万回の接種を目指す方針を表明しました。正直申しまして、私は一日100万回接種というのは無理だとしても、国や自治体、そして医療関係者の皆さんがそれくらいの気持ちで取り組めばいいと思っていましたが、この目標達成しましたよね。9月22日現在で1回目の接種者が日本の人口の 67.2%、 二回目接種完了者が 55.1% 接種することができています。また、希望する全ての対象者への接種を10月から11月にかけて終えることを目標にしていますが、これも達成できるかと思います。実際、私もこの動画をアップした9月24日に二回目の接種を受けに行きます。このように、新型コロナウイルス対策として、国、自治体、 そして医療関係者の皆さんが協力してワクチン接種の体制を構築したことはすごい成果だと思います。もちろん、日本の今の法律ではロックダウンのような行動制限ができませんので、法律の見直しは必要かと思います。こういう法整備について前向きになり、与野党が議論するのであればいいのですが、揚げ足取りが野党の仕事だと思っているので、議論ができないんですよね。 あのブーメランの名手、立憲民主党の蓮舫氏は、ワクチン接種2回目完了が人口の 50% を超えた時にツイッターで、2回目接種が全国民の5割との見出しに違和感。64歳以下で見ると、東京は 33%、北海道 20%、京都 22%、大阪 24% と2割から3割、 菅総理もワクチン接種は進んでいるとよく言われますが、未だ予約も取れない方々への接種をより進めるべきですって言っているんですよね。蓮舫氏はどのような優先順でワクチンを接種したか忘れたのでしょうかまずは65歳以上や基礎疾患のある方、そして医療従事者の方々から優先的に接種しましたよね。当然65歳以上の割合は高くなるわけで、 64歳以下で見ると接種率は悪くなるのは当然です。未だに予約も取れない方々への接種をより進めるべきとツイートしていますが、であればどうすれば予約が取れるのか、取りやすくなるのかという情報も合わせてツイートするべきなのではないでしょうか。国民の不安を煽るような発言は国会議員としていかがなものかと思います。このように立憲民主党は 菅義偉内閣の新型コロナウイルス対策などの問題を浮き彫りにしたのではなく、コロナ禍の収束を妨害しようとしたわけで、これをもって菅首相を退陣に追い込んだと本気で思っているのであれば、次の総選挙は政権与党を選ぶための選挙というよりは、立憲民主党に厳しい徹追を下すかどうかという側面もあるのではないかと思います。立憲民主党は自民党総裁選で、 メディアの露出が極端に減り、自分たちをアピールするために、枝野幸雄内閣が初閣議直ちに決める項目として、次の7項目を掲げています。2021年度補正予算の編成。新型コロナウイルス感染症対策司令塔の設置。2022年度予算編成の見直し。日本学術会議人事で任命拒否された6名の任命。 ウ島シュマさん死亡事案における監視カメラ映像並びに関係資料の公開。赤木ファイル関連文書の開示。森友、家計、桜問題、真相解明チームの設置。正直、これを有権者が見て、本当に指示を得られるとは到底思えないのですがね。また、政権取ったらこれをやるというハッシュタグをつけてアピールしていますが、 日本という国を守るための安全保障や経済対策に関するものがほとんどないんですよね。立憲民主党は衆院選に備えて共産党、社民党、令和新選組と共闘し、それを支援する市民連合と共通政策について合意したとのことです。この共通政策には安保法制、特定秘密保護法、共謀罪法などの 意見部分を廃止しこの政策一つだけ見ても、特定野党には任せることはできないと思いますね。有権者の皆さんは、ぜひとも投票に行っていただき、どの政党が日本をより良くしてくれるのか、より安心安全に暮らすことができるのか、ということを念頭において投票していただければと思います。